すごい効いた。ウォーキング50分相当をたったの2分で同じ効果が得られるヤジロベ印というメニューを紹介したんですが、今回はこれの応用編として、スタンディングアブスを紹介します。今回の動画のいいところが、有酸素運動の代わりになるので脂肪が燃える。通常の腹筋よりも負荷が軽いので気軽に行える。バランスがいるので体幹部が鍛えられて腹筋をしっかり鍛えることができる。めちゃくちゃおすすめなメニューなんです。お腹ぽっこり気になるよって方は一緒にやりましょう。2種類の お腹の力の入れ具合をやっていきますお腹をへこませた状態をキープなどと硬くさせた状態でキープ2セットずつ行っていきます立ちましょうお腹をへこませた状態でできるだけ息を長く吐きますふーっとお腹を引っ込めたままで息吸うときもお腹が出ないように引っ込めたままキープです お腹をへこませる。力がすごく大事です。皆さんお腹の力を抜かないように引っ込めたままです。結構きついな。これ。ぐっと引っ越さ、ま。ばオッケー。今度はお腹に力を入れたまま触って力が入った状態で普通通り呼吸しましょう。 ないですよね。触って確認してみて頑張ってこういう意識がねすごく大事です OK じゃあ今度はかかとを上げた状態お腹を引っ込めて足を動 か, かします 足立ち、かかとを上げてバランスを悪くさせます。高く足を上げると足の力になるので、足を上げるのは少し背中を引っ込めて、体を折り曲げる感じ。足を上げたらね、バランスがいりますよね。ボディアシストでできてます。<笑>オッケー、反対も一緒です。 止めたままで体を上げ行きましょう片足はかかとを上げておきます足上げるのは少しでいいです 今度はようにかかとを上げてかした く, くしてるとねあんまり前からもできませんからクッと中に力入れて終わり。 力が入ったお顔さらにクッと力を入れます。常にねできれば触って確認しながらやってください。こういう意識がねすごい大事です。オッケー反対も一緒です。硬くした状態で軽く体を動かせ。行きましょう。 すごいね。意識がいるんで自分でね簡単な動きでもきつくしながらクッとねシが入ったところからさらに、ね、オッケー 力を入れとくより引っ込めとくのがやっぱりねきついですよね。 あなた引っ込めやすいです。じあ反対も一緒です引っ込めたままで動く行きましょう。このお腹をね常に引っ込め動くっていう意識がねすごい身につきますから。 普通のね、寝たままやるのが、ね、こういう意識しにくいんで立ったままでスマホ下置いてみながらも腰と手に持ってみながらお腹が出ないようにオッケーゃあ今のをお腹に力を入れたままで動きます結構ね体幹効きます してて叩いいいいててみる と,、ね、ちょっと分かりやすいですすでで力が入っっないのの、ね、ただの運動になっちゃまいい、OK、反対の一結構来る力を入れて。 もくね、はぎとかすねがね疲れたらたまにかかとついていいですできればかかと上げてバランス悪くして体幹を鍛えながら腹筋鍛えましょうキュッキくッキュッとね力自分でも力です ク今度は片足立ちで外回しへこましたままバランスも結構いりますよへこまして後ろ回しこれで腹筋の奥内腹斜筋外腹シ使ってますうわ、ま、ずはへこましたままです 長い時間おなか引っ込めると。 込める力も弱くなってくるのでたまの力い糸もいいんですが慣れてくるとねずっと引っ込められますから<ス><ス><ス><ス>、okay、よっ し, ゃーよっしゃーあと2種目今度は硬くして膝回しいきましょう お腹の中にス、ね、ーッて力のままこれ実はね片足立ちでかかと上げてるんでももお尻もね、結構鍛えられてますから意識がねバランス取ることにいってますが鍛えられてますからね OK よっしラストやっぱりね兼ねる意識はね出てこないといいですよね 足からでバランスを取ることに集中してしまったりお腹に力を入れることに集中するんで足とかのね使いが気になりませんよね実は結構鍛えられてます 有酸素運動をしなががらら体幹が鍛えられます。何かのエクササイズをやったおまけとしてこの動画を追加して日々のスタイルアップとして行ってください頑張ってできたよーって方はグッドボタンやコメントで教えてくださいコメントはほとんど返します